こんにちは、にゃーたですにゃたです今日は神社にお参りするときに使う五円玉をピカピカにしてみようと思いますちょいちょい溜まってるくすんでる王道と アエンでできてるらしいんだけど手垢とか手垢とか他になんだろうその他の汚れとかですごい色になってるこれが比較的綺麗どうぞ。 いいちょっと色がひどくくすんだものだけを選んでんこの子は大体まずは油性マジックを落としたりシール剥がし油。 なんかの汚れ落としに使われる。ベンジン。ベンジンにつけていきます。お、なんかもう綺麗。もう、なんかもうすぐ綺麗になったよ。 じゃ。これ、そん な, だな。これ入れてみます。わかるかな。なんか結構すぐ。綺麗になった。もうちょっとつけておこう。 う ん, だごめんこれベンジン次メイク落とし手の油とかが原因なのであればもう空っぽもしかして空っぽまだ入ってるようには見えるんだけど。 イク落としに浸しておきますではファンケルのマイルドクレンジングオイルですね。人の油には油で対抗。次はネイルリムーバー。これはアセトン系。アセトンと酢サ酸サブチルですね。 入れていきますうん次どうしよっかな。よく言われてる酸性のもの激落ちくんの。 グエン酸は下流状だねグエン酸映ってないグエン酸 これに水だと溶けにくいかお湯入れるよなんか一気にきれいになった。 お湯だからからなお湯だと早いのかなじゃあえっと酸素系漂白剤過炭酸ナトリウムですねこれも。 汚れらいい汚もけるこっちお宮参りに行くときにキラッキラの五円玉で。 参拝したら。きっと気持ちいいんじゃないかなーと。思います。出てくよー。白くて見えないよー。さてさて、ベンジンの方。 かけてすぐのはすっごい綺麗になったんだけど後から入れたのはそうでもないねもう一個いってみようかこれだったらわかりやすいかなシャバシャバベンチンですよ。 次はメイク落としおそらく表面の手垢とか人間の油とか皮脂なんかは落ちてると思うんだけどどうでしょう ピカピカっていう感じではないもう少し磨かなきゃいけないと思うな でネイルリムバーかかってすぐのところは綺麗になったんだけど綺麗になってないところもある。 不ん酸熱そうだなツイツイツイツイこれは黄色くないね。 ちはきれいだけどな待ってカタン酸ナトリウムの方まだ泡が出てて見えないうんお酢とかクエン酸とかでよく汚れが落ちるってこれだね どうだろうなんかみるみる変化してる気がする同じくらいの汚れのもの見つけたこれとこれだ同じくらいの汚れのものを入れて比較してみようなんか一気にキラキラになっちゃった。 この子だよね同じくらいだったやつうわ一気にキラキラになったこの子も入れてみよう 黒い汚れなんだろうこの子もキラキラになったよクエン酸すごいねさっきドス黒かった。 も磨くときれいになるこの汚れは何だろうサビかな 10 円, 10円は正銅ですね同じ銅です。3につけると変わるのか 汚れは落ちてる気がするクエン酸がついてないところはまだ黒いちょっと全然違うね 炭酸の中で擦ってるだけでどれくらい変わるんだろう 汚れてるすごい色が全然違う。 50円ティッシュで拭いて様子をうん表面的な汚れは落ちてるねここが持ってたとここっちが歯ブラシで磨いたところ 持ってたところはずっと黒いんだね。つけてた部分は色が変わってる。うん、この汚れ何なんだろう。ベンチンでもいけるのか につけてみましたよ。 追豆乳あまじ変わらないねでもベンジンが一番手っ取り早いような気もしてきたこれは切れっぽいくすんでる 同じくらいの汚れでクエン酸とベンチンにどうでしょう どれくらい入れてたらいいかなえっ、ー、とどれとこれだっけこれとこれ引き上げてみるかな返して おいあらクエン酸に入れるとなんか十円玉みたいな色になっちゃったねンンジン早いぞクエン酸に入ってたものをベンジンに入れるとどうなるんだほい。 して変わらないあでも黄色みが返ってきたあっほんとだ<笑><笑>ちょっとベンジンが最強なんじゃないかと思ってきた待てよ 過炭酸ナトリウムの方なんか逆に錆びてきてないえほら黒くなってきてる気がする気のせい気のせいじゃないね。 なんか黒っぽくなってるこの黒っぽいサビをこっちで綺麗にできるのかなクエン酸でこっちも黒っぽくなってるよ ういのがちょっとなくなった気持ちもどうしてもこういう赤っぽくなっちゃうんだね次はこの五円玉を。 磨いていくやっぱし黒くなる黒っぽくなるピンクっぽくなる。 不思議だ時間的にアウトですかねこれをメラミンスポンジで磨いていくと研磨剤がないから なんか綺麗になってる気がする。ちょっとひたすら磨いてみるよ。<笑>なんかキラキラというかギラギラになってきた。 うんとこうしてるうちにこれなんだっけネイルリムーバーでつけておいたのが勝手にキラキラになっていたすごいキラキラこれ磨く必要ないんじゃないすごいキラキラ。 自分的に後の気が悪は私だけここまだ黒ずんでるところがあるけどこれはどうすればいいんだろうサビカビ綺麗ネイルリムーバーのとクエン酸のとなんだっけ ヘキなんだっけベンジンベンジンの糖を磨いていきたいと思います。これはなんだっけクレンジングオイルですね。クレンジングオイルのは洗ってちょっと水入れてみるお湯か。う, う白濁した。汚れが落ちてる。 表面の油は取れてると思うけどまだ黒っぽいこれは歯磨き粉で磨いてみようと思いますじゃねね